皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月2日、アストルティアナイト総選挙が始まりました。今回の候補者はつわものぞろいで、大混戦の雰囲気がします。誰に投票するか、すごく迷います。候補者紹介を見ているときはラダガートかなと思いましたが、やはり最後に出てきたユシカですね。副官に先を越されたユシカが不憫すぎます。 というわけで、今回はユシカに100票を入れます。2ワグの像に関しては、ユシカとラダガートは欲しいところです。あとは白王ですかね。白王の像は、今回を逃すと、二度と手に入らない気がします。まあ、私の予想は、そう簡単には当たらないのですがね。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。